皆さんこんにちは。剪定作業において道具はとても重要ですね。私も若い頃はハサミの鋼の硬さや音などにこだわりを持っていましたけれども、長年手指を酷使することで筋や筋肉を痛めてしまったりしました。高齢者の仲間入りをするにつれ筋力の低下も感じます。 そこで今回は息や精細はさておいて体にあまり無理のない剪定バサミを紹介したいと思います筋力の衰えてきた高齢者や手が小さく握力が少ない女性の方でも少ない負担で使えるのではないかと思いますこれは普段私が使っている剪定バサミです今回まずご紹介するのは このロータリー式と呼ばれる剪定バサミです。黒いグリップの部分が手の動きに合わせて回転するようになっています。枝が切れる瞬間に一番力が入る位置にグリップが来るようになっているようです。メーカーさんのお話を聞いてみましょう。そうですね。これは違うよね。アルスさんじゃないよね。そうですね。これ、これもこれもさちょっと面白くてね。 このグリップがさぐねって動くことでんのここの機構はねうん優れてるって言うんだけど意外と使いいどれ この黒い部分が、これは合う部分がああ物は持ってはないんですけど、サンサ イ, あああのインチ3 サ, サ, サイズ。VS シリーズ、ー あ, のあるんで す, あるんです、うん、実はそれ。で、うん、それも一応、省力になってましてね、うん、っていうんだけどね。い、まあね、くと、その本来、このハサミは、うんうんのまあ、なんていうんですか、こう手を滑らせて。はいはいまあ がが変わってるんですよ実際このここのの滑らせてっていうかこう握っ て, て、うん、切ってる時の握りと開いた時の握りの場所は違う、ねうん、あそうだね、はい、そうしないと開かない、うん、なのでやっぱりこう切る時に一番いい力が入る位置で握れない、うん、握りにくいっていうのがあるんですけど回るところはずっと同じ場所にこのグリップがあるので、うんはいはい、開いた時とこう一番力入るここ、うんとがる 同じ位置にあので。ああ、そういうことでやって。まあ、一番力の入りやすいポジションで握れるというグリップなんですけど、うんうんうん、まあやっぱりこちらに慣れてる方は最初のうちはちょっと落としそうになる、うん。そうだよね。そうなんだよ。あのちょっと感覚編で。違和感あるというのはよく聞くんですけど。そう。これここ握り直すときに遠いんだよね。すっげえ。それ多分この開きが大きいんでしょうね。大きいの。だからすっげえ使う、はい、使いにくい、ね、の, の。これが届かないんで。 こ こ, こ, こほら、こっ握り そ,、はい、そここないんだよれは金属が違うでしょこれジュラルミンとかそういうやつでしょあ、ね、多分。 たぶんそうだと思うよう、ねた。単なるアルミものじゃないような気がする。分かんないけど。<笑>海外のやつ高いのはやっぱりどうしても、うん、あのこういう輸入してっていうこてるんで、はいはいはい、高いのはあるとは思うんですけどね。これやっぱり使いにくくて、だから外人の手なんだよね。そうですね、サイズはそうなってると思うよ。ね、う外人なら届くんだろうけどさ。そうほんで落としないじゃん。 もうなんか、それこそい、い、よ、予備道具で。アルスのアルスのこれは、すごい、うん、もうちょっと、回転も滑らかなあそう、うん。結構使いやすくてね、やっぱり、ただね、最初は、皆さんおっしゃるんですよ。うん、ちょっと違和感。あ、違和感ないかな、いろいろいるんですけど。最近、ちょっと、やっぱり、うんだんだん、女性なんかにはいい。そう、まあ、そうですね、省力になる、なるのはなります。この。高齢者向けとか。七インチ。ということでした。 実際に枝を切ってみましょうこれは枯れ枝なのでかなり硬いです枯れ枝ですから結構硬いですね結構力いります今までのでやると 最後のカチンの時に指がカツンってきていたいですねナンビル型はどうでしょうかあこれが一番楽ですねこう当てた時にもう刃が入っていく感じしますねうんあ元の方で切るとかなり楽です 全然違います、ね、今までの自分のだと元で切って元で切ろうとすると手がこっちに滑ってくるんですよね余計力入らない本当はもう遠いところで握った方が楽なんですけどもう指が遠くなるから力入らないですねどっちにしても、まあまあ、俺最近あのほら講習会やる機会が結構あってでやっぱりお年寄りとか女性の方 だからっしゃるの、ねはい、そんでほんとは切り戻しって言って奥の方の太いとこで切れって言うんだけどどうしても細い枝に逃げちゃうんだよね、はいはい、細い枝でなんとか処理しようとしちゃうから、はいはいはい、それを直したいんだけどその太いの切ってってなかなか言えないんだよね、はいはい、もうこんななってやってるから、はい、そ, ういうそれをなんかそうそうそう切りたいとこで切れるっていうのがほ力で、ね、欲しいなって。 最近発売したやつよね。あ、ラチェットな の, のあっちが。ラチェットじゃないんですよ、うん。アンビル型になってましてね。はい。えっと、刃がこういう形状になってるんですよ。あ, あの、はいはいはい。まあ、従来の剪定ハサミっていうのは、この下刃と上刃で、うん、この刃と刃が行き違って、切る、はい、まあバイパス式という式なんですけど、うんはい、アンビル式っていうのがありまして。うん、はい。あるね、こういうハサミね。 こう刃とこういうい形になっている、うん、受け歯の方に多少厚みも出しとておいて歯、うんうん、は上から落ちると、うん、でそうすることによって歯をこう両側から刃を切ってあるんですね、うん、刃先が 両, 両切りの刃になっている、うんはい、この、えー、バイバス式の場合はね片刃でしょ片刃なんですが、ねうん、さらに刃と刃が合わさらないので、うん、あの交差しないので、うん、刃を薄くできるんですよ うんこっちの歯よりこっちの歯の方が、うん、薄くできるのこれはまあ歯と歯が行き違っていると言いながら横にも力が働いているのでやっぱりある程度薄くしてしまうと歯が折れてしまうのでなのでこのアルスのこの手挟みでああ1 5ミリが一応対象の最大の直径やったんですがこのアンビル式っていうのをあの採用することによって2 5ミリまで行けるように。 ほうほうほうでもなので今のお話からいくと、うん、2 5ミリの枝を力いっぱい切りに行くんじゃなくて、うんうん、今までこのハサミを使って、はいはいはいはい、例えば1 0ミリぐらいの枝を切ってたのが、うん、力がこんなにかかってたのが、うん、このハサミで同じ太さを切ると、うん、あの力が、あのー、約半分ぐらいで切れるいですよ、うん、というお値段的にはどうなんですかえっと フリーで、若干これより、あでもこれプロなんであれなんですけど、まあ、これぐらいかな、うん。これよりちょっと安いかもしれない。え安いと思う。安いと思う。えそうなの？多分。えー、これ結構ねいい刃を使ってて、えー、タルゾーバーっていうの刃を使ってる、うん、まあ刃にすごいお金がかかってると思う、うんおお。これ使いうこれ、まあ。これより若干安いぐらいやと思う。あそうなの。切、は、削、い。元で加えられるっていうのがすごいですし、ここで切ったとしても。 切れますね元で加えるとかなり楽ですカレー枝ですからね生木だったらこれもカレーがある生木ですねうんこの感じアンビリバッタね今までの、うん、まあ音はいいですけど衝撃は結構きますで VS7R これ枯れ枝だ 楽ですね、今のより。<笑>うんまあ、そこそこ力入れますけど、アンビル型。全然手の位置変わらないですね、うん。これは楽です。非常に楽です。あとは細かいところで切れるかっていうことですけど、 ちょっと切り残っちゃうんですよねここが厚いからねこういう部分は大丈夫ですねこじっとで切ることはできますこう切れますねちょっと硬いなこれもやっぱり奥で加えたい奥で加えてもまあ大丈夫ですね、うん 一番力がいらないのはアンビル型ですね。これです。でこれがなんだっけあ V8 プロってやつですね。これもアルスですけどね。えー、V8 プロこれはどうかとこれはね割と切りやすいんですよね。 まあこの形状もね非常にフィットするんでああでもちょっときついですねこれねきついね今まで普通に使ってましたけどやっぱりこのアンビル型を使ってしまうと全然楽ですねアンビルの方がね、うん、これがその次に楽かな 小さいくせにねこれなんか手のサイズにちゃんと合った大きさなんですけどこれじゃあ私小さいんですけどねそれでもそれでも切った感じはやっぱり抵抗がありますねこれに至ってはやっぱりきついなきついっすね切れなかないけど あもう無理だな無理しちゃいますねこのぐらいがせいぜいかなうん聴力化ではこれですねやっぱり、うん、元まで加えられるからこれが勝ちですこれはチャンピオンですね1番これ2番で次が これ3番だなで3番4番で5番5番になっちゃったいつも使ってるやつうんこれは小さいやつっちゃいやつですねもともと手に合わないんですけどまあ女性用ですこんな感じですねその上に君臨するのがこいつですねこれはもう親方ですからね こんな順番ですかね今のところはこれはまあタンメーカーなんで置いときますかこんな感じですね枯れ枝はどうかな枯れ枝はこれはさっきねいつも使ってるやつ試しましたからこれですねやっぱ硬いですよ枯れ枝は硬い こでこれよ り, はこっちのこれよりやっぱこれがすごいこれがすごいねなんといっても遅いバージョンで も, も問題ないもんねあんたが大将ですねやっぱりね ということで、で、以上です。省力とか、うん、軽量とか、うん、そちら方向向いてますんでね、うんでまあ、やっぱりあの使われる方がだんだん高齢化になってきてまで、で、は、も、いはいねまあ、女性の方も使う方もえてきてて、うんまあ、やっぱりちょっとでも軽く、ちょっとでも、うん、あの力。うん よく衝撃も少なくそうですねと、ね、いうようにそう な, んでなっだそこそこはねそうかる<笑>最後に7型と8型の大きさの違いを比較しておきましょうさて今回の私なりの結論ですが値段と機能性を加味した上で 私がおすすめすするののはアンビル式の剪定鋏です私自身が長年使い慣れた VS 型や S 型を捨ててこちらに移行するかどうかは別問題としてアルスコーポレーションのホームページなども参考にしてどうか良い道具と巡り合ってください。 ご視聴ありがとうございました。